次へとつなぐ大事な一戦ウマ娘たちが全身全霊をかけて臨みますこのレース最も人気を集めているのは三冠ウマ娘成田ブライアン一番人気です二番人気を紹介しましょうグランプリウマ娘エアグルーヴここまで無敗三冠ウマ娘スペシャルウィーク三番人気です注目株のウマ娘だ火花散らすデッドヒートに期待しましょうゲートイン完了出走の準備が整いました さあゲートが開いた各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りましたこれは一度りが熾烈になりそうですね先行争いはエアグループ成田ブライスペシャルウィーク長丁場のこのレースですがエアグループ 早くも先頭に踊り出た2番手の位置で先頭を伺かがうのは有田ブライアン3番手にスペシャルウィーク少し離れて成田大使ここまでが先頭集団先頭集団を見ていきましょうエアグループ早くも先頭に踊り出た先頭から大きく離されて2番手は成田ブライアン市番審査スペシャルウィークあとは成田大使外を回ります9番ゴールドシップスペシャルウィークスペースが速いちょっと前に出ましたね先頭は相変わらずエアグループ続きました成田ブライン大5コーナーを進んで直線へ向かう 依然としてエアグループ続いて成田ブライダースペシャルウィーク3番手その後ろに5番ゴールドシップ7番ナイスネイチャー外から行く後ろ6番ナイスネイチャー市場新離れて成田大使少し後ろから3番ゴールドシップまずは1周目正面スタンド前に入ったさらに9番ゴールドシップエアグループ先頭進みますがこれは正解でしょうかちょっとかかり気味かもしれないです 息を入れるタイミングがあればいいですがエアグルーまだリードをキープしています5馬身差成田ブライアンその後ろスペシャルウィーク7番ナイスネイチャー4番手差がなく6番ナイスネイチャー1馬身離れて3番ゴールドシップ内の方から5番ゴールドシップ1コーナーから2コーナーへ向かう先頭は変らずエアグルー5馬身離れて成田ブライアン後からスペシャルウィークその後から7番ナイスネイチャー6番ナイスネイチャーくなってきたぜ 3番ゴールドシップ並んできた少し離れて5番ゴールドシップ1番審査9番ゴールドシップ1番審離れて成田大使意気揚々と戦闘へ行きますエアグループ どううでしょうこの展開馬場状態を確認しながら走っている感じですねまだ本気ではないですよ2周目の向こう上面に入って変わらず戦闘を突き進みますエアグループ依然先はエアグループ大きく引き離されて2番手は3番ゴールドシップ3番手成田ブライアンそしてその外を回ってスペシャルウィーク外から行く5番ゴールドシップ残り 1000m を通過さらにその外からは9番ゴールドシップ少し後ろから6番ナイスネイチャー外から行く成田大使 夢に向かって駆け抜けますボルを見るように7番ナイス・レイチャー戦闘エア・グループレースは淀みなく進んでいますそしてここで先頭は5番ゴールドシップ間もなく第4コーナーターブ勝負どころ最後の直線へとかけていきます勝負は最後の直線に持ち越されたまだ道橋以上の差があるぞここから捉えることができるのかナイス・ブライアンまだ抑えたままだ4着を切りました最終コーナー潜入を決めたのは5番ゴールドシップ先頭は5番ゴールドシップ 5番ゴールドシップ早い早いもはや独走状態残り200連成田大進追い詰まる強い強い5番ゴールドシップ味を覚え大楽勝だ5番ゴールドシップ今勝利ですこの子にかなう馬娘はいるのかかったのは5番ゴールドシップライバルに打ち勝ち見事大きな1勝を手にしました2着成田大進3着は3番ゴールドシップ